ニトベ何落ち込んでんだよ<笑>え1年は心配大丈夫パン買うだけじゃんなあツッチ あ, ああなんで会話が成り立つんだろう